いやお前やうますぎるわ<笑>それへっしゃっえええええんえ ん, ん、えええん、ええたえええええいえええええええええええ へえ<音声>まずい。<音声><音声> ママジマジ何故<笑><笑> 好 ね マジか全然かわ返そうじゃ全然返そうじゃ全然返そうじゃないよ全然返そうじゃない よ, いないよお前俺がスイッチの時にほとんとポコポコにしてたやん 今更なんだよ大丈夫だよ今更だよしやるぞこれはまだ痛かったよああ食べましたすいません<笑>食べましたすいませ ん, <笑>ましません<笑>よしもう一回 まだまだ俺のセンチネルに底が尽きるまであと2回ださあ終わりやめるが校に帰りました